ここではこのような12個のシーンの作成をすることができまたこの一つのシーンの中に一つの仮想カメラと6つのコンテンツと一つの 3D オブジェクトを挿入することができますまずはじめにこのような 仮想空間を撮っているバーチャルカメラの位置を変更していこうと思いますこのポジションと書いてあるこのアイコンを左クリックしながら上下左右に動かすとこのように縦横に動かすことができますまた右クリックを押しながら上下に動かすと 前後の動きをすることができますこちらの、XYZ、軸を動かすすことも同様です大きな位置の変更はこちらで行い細かい微調整はこちらのアイコンをクリックして行うと良いでしょうまた こちらのローテーションでは左クリックを押しながら左右に動かすことでカメラをパンすることができます。ここで右クリックを押しながら上下することでカメラをチルトすることができます。また真ん中のホイールボタンを押しながら左右に動かすと このようにカメラを回転させることができます。ここで戻したい場合は、リセットが0の数値に戻すことで、リロードが事前に保存されている状態に戻すことを言います。また、こちらはカメラをズームさせることができます。 ここで間違いやすいのがここはカメラのズームであってカメラ自体を動かすのはこちらの Z 軸になりますこのようにカメラ自体を動かすのとカメラをズームさせるのとでは 若干違いが出てきます仮想カメラの設定ができたら続いてアクターの設定をしていきますこちらのコンテントレイヤーにコンテンツを追加するには Add ファイル、Add ライブ、Add ウィンドウ、Add クロマキーという四つの追加の仕方があります アドファイルでは写真や動画ファイルを読み込むことができます。続いてアドライブではカメラデバイスやデスクトップ画面などを読み込むことができます。アドウィンドウでは 現在開かれているウィンドウタブを読み込むことができますここではアルクロマキーを選択いたしますそして追加されたコンテンツを選択するとはいこのように仮想空間の中に表示されました しかしこの状態ですと位置と大きさがおかしいのでそちらを調節していきます。こちらも仮想カメラの時と同様にポジションを変更し、またこちらのスケールアイコンを左クリックしながら斜めにスライドさせることでこのように拡大縮小を行うことができます。 このようにアクターが合成されたら次に見せたい資料や写真動画パワーポイントそしてズーム画面など様々なコンテンツをこちらに追加することができますここではスクリーン1にアドライブをクリックして もう一つのカメラ映像を追加してみます。Add Selection をクリックし、Close を押すことで、このように追加されました。また、こちらを選択いたしますと、はい、このように表示されました。また、こちらも同様に、ポジションを変更することができ、 大きさを変更したりこのように傾きを加えたりもしくはこちらの Z 軸をこのように上げることで曲面をつけることができるようになりますまたもう一つコンテンツを追加してみようと思います アドライブをクリックし外部 PC を挿入しますそうしますとはい、このように外部カメラと外部 PC を切り替えることができます続いてスクリーン2の設定をいたします こちらでもアドライブを選択し現在デスクトップ上に表示されているズームの画面を表示いたしますはいそうしますとこのように、えー、ズームの画面が表示されましたこちらも位置や大きさを変更いたします 続いてスクリーン2にアドファイルでもう一つ別のコンテンツを追加してみようと思います、はい、このように写真も追加することができます続いてフレームを追加してみようと思います こちらのフレームレイヤータブをクリックし、アドファイルをクリックいたします。こちらで追加したいフレームを選択し、はい、選びますと、このように表示されます。はい、こちらもこのように大きさを変更することができます。 またフレームのサイズはこちらでこのように変更することもでき、もしくはこのように矢印を動かすことで変更することもできます。また、ここをクロップにしますと、 このようにクロップした状態でフレームをつけることができます。またフレームの透明度やフレームの色合い明るさの調節をすることもできます。こちらもリセットで 初期値に戻すことができます続いてバックグラウンドレイヤーの説明をいたしますここでこのようにクローマキーを選択しますとフレームの中に合成されていますこの状態でバックグラウンドレイヤータブをクリックしますアドファイルで 別のスタジオを読み込んでみます。はい、そうしますと、このようにスクリーン2の中で別のスタジオに合成することができました。はい、このように一つのシーンが出来上がりました。